皆さんこんにちは。平成28年6月号の Web TV 阿蘇プラスです。昨年6月から始まったこの番組も今月で1年を迎えました。これまで阿蘇市のさまざまな情報をお伝えしてきました。イベント紹介ではゲストの方たちをお招きしたり、またイベントにこの番組がお邪魔した回もありました。 えこれからも阿蘇市の魅力ある情報を皆様にお伝えできるようにスタッフ一同頑張ってまいりますのでぜひご覧くださいさて6月も後半に入り熊本地震から2ヶ月が過ぎました WebTV 阿蘇では観光情報として阿蘇市の商店街を紹介するシリーズを放送していますうちの巻商店街編では 今金食堂の今村聡 さ, さんを案内役に迎えなんとパート7まで作っちゃいました聡、えー、さんとお店の方たちのやり取りが本当に楽しくて笑いの絶えない撮影でした、えー、商店街の皆さんには突然の撮影にもかかわらず快く、えー、インタビューに答えていただいて本当にありがとうございました、えー、撮影の中で印象的だったのが県外からいらっしゃったお客さんが 思ったほどダメージを受けていないと阿蘇市の印象を語ったことでしたいま、えー、だに、えー、国道57号線は寸断され被災地というイメージが強いと思いますが、えー、温泉街の中でも通常通り営業をしている旅館やホテルもあります、えー、またこれからの営業再開に向けて準備を進めているところもあります WebTV 阿蘇ではこれからも阿蘇市の復旧・復興の様子を皆さんにお伝えしていきますので、まあ、この商店街編シリーズもそうなんですがぜひご覧いただきまして観光情報に役立ててぜひ阿蘇市にお越しくださいでは続いて7月のイベントをご紹介しましょう7月23日土曜日地頭き日種まき収穫体験が開催されますえこちらは 阿蘇の草原から刈り取った野草を対比にしてそれを野菜作りに活用している阿蘇草原再生シール生産者の会が主催していますこのイベントは7月と10月の2回行われる予定で今回の7月はジトウキビの種まきとスイートコーンの収穫そしてバーベキューランチもあります参加費は1000円で主催者の方の話では 1000円以上のバーベキューの内容だそうでとても魅力的なイベントとなっていますえ定員は小学生以上50名で先着順ですえ農業体験ですので長靴や汚れてもいい服装またタオルや着替え飲み物などを準備してお越しくださいえ当日道の駅阿蘇に集合して貸切バスで畑に向かい農業体験の他にも採れたて野菜の販売会もあります 参加申し込みお問い合わせはこちらのメールアドレスまでご連絡ください。申し込み窓口は阿蘇自然環境事務所電話零九六七三四の零二五四となっています。すでにもう申し込みをされている方もいらっしゃるそうで先着順となっていますのでお早めのお申し込みをお勧めします。七月二十三日土曜日に行われます自陶機日 種まき収穫体験をご紹介しました。今月号の Web TV アソプラスいかがだったですか、えー。私個人の感想なんですが、地震後さまざまなイベントが中止や延期される中で久しぶりにアソらしいイベントがご紹介できて嬉しかったです。 さてここ阿蘇市では6月4日に梅雨入りしましたえ。皆さんのお住まいの地域でもこれから雨の日が続くジメジメした季節となりますが、阿蘇市ではそんな雨の中でも楽しめる観光スポットがあります。えこちらウェブ T.V. 阿蘇で観光情報としてこれからお伝えする予定ですが、ステンドグラスの制作体験とえボルダリング体験を現在取材中です。 ここにあるね、このグラスもその取材で作ったものなんですが WebTV 阿蘇のロゴが入ったオリジナルの作品を作りました、えー、詳しくは番組をぜひご覧いただきたいと思います他にも草原にスポットを当てた新番組や阿蘇市商工会青年部のインタビューリレーの企画も現在制作中です 番組の新着情報については WebTV あそのフェイスブックやホームページでも順次ご紹介していますのでこちらもぜひチェックしてみてください。今月で1周年を迎えた WebTV あそプラス平成28年6月号いかがだったでしょうか。ままた来月月お楽ししみに今月はこれで失礼します